ずいぶんと時間がかかりましたね待ちくたびれましたよ記憶の数はそう多くありませんし案内人をわざわざ手配したのにどうしてそんなに時間がおや驚いてすみませんサプライズでもと思いましてまあ少しやりすぎたみたいですあなたは誰ですか どうしてみんなそう聞くんでしょうね私はあなたたちの委員長ですよ同じ姿じゃありませんかクソどいつもこいつも確かにあんたは委員長そっくりだけど委員長はこんなことしないそんなの 結局は慣れの問題だよほら彼女たちはあなたの方がいいみたいですしあなたから説明してあげてください余計なことはよキアナブローニャさん元気でしたか <笑>院長<笑>余計なことは言わないようにと言ったでしょ公平に競うんですから不正は許しませんよほら私たちの正体を教えてあげればいいんです私はキアナと共にいた あの都政の羽根で彼女は夫微妙に違う気がしますけどまあいいでしょ委員長に何をしたのまったく何ですかスクローニャはあなたを信じませんなぜです あなたのたくらみには何か裏があるとブローニャはそう思いますどうして偽りの大巨山を作ったんですかどうしてブローニャたちに委員長の思い出を見せたんですかそれにどうしてあのお姉さんの姿でブローニャたちを騙ましたのですこんな遠回しなことせず一つ大巨山は偽りではありません あなたたちの意識に合わせて少し修正を加えただけです私の考えた2つあなたたちに私のことを理解してほしかったからです昔の私は無口で他人に多くを語りませんでしたその結果多くの過ちを犯しましただから私は反省過去の失敗過ち個室 全部あなたたちに見せるようにし、そうすれば、公正な審判を下してくれると思う。審判そして三つ目。わかりませんか演出のためですよ。私自ら案内していたら、ちょうど私の頭の中に封印された人がいました。原因は覚えていませんが、彼女は完全な記憶と人格がありました。 あなたは間違ってますだから使いましたできるだけ彼女に自由を与えましたこれが演出ですあなたたちもでもなんでブローニャちをこのように貶としめた目的は 一体何ですか。落としめる？いつ落としめましたか？あなたたちは傷つきましたか？危険な目に遭いましたか？すべては私の手のひらの上であり、問題が起こる可能性なんて微塵もないなのに。 あな た, たちは敵意を私に向けるんですね惑わされないでくださいキアナ彼女はブローニャたちと一緒です に私たちは委員長を取り返さないとえ私と戦うつもりですかいいでしょう拳で話し合いましょう軽く手ほどきしてあげますおとなしく話位置につきました な, んだなるほど力を抑えて自分が制御できる範囲で戦っているとよくできてるねキアナほら崩壊に負けないようにしなベルトがコアをあなたに渡したんですねはあ、自分と同じ惨めな人生をあなたにまで歩ませるとは。 このコアは手放した方がいいですよブローニャさんあの時は来たじゃ半人前の律者が手を組んだところで結果はこんなものですまああなたたちが弱いのではなく私が強すぎるせいですが隙が全くない はねの羽の力すら使ってないのにこのざまですかきやなブローニャさんこれが私の実力ですわかりましたかどうすればし静かに私です 彼女はこの状況を喜ぶあまりまだ私には気づいていませんキアナブローニャさんよく聞いてくださいやっぱりそうだったんだあの力の源は崩壊なんだもう終わりですかそれが賢明ですあなた達たとは話がしたかっただけですし彼女の体は私のものです私の記憶に律者人格が混じったせいで 彼女は自分のことを私だと思い込んでいますん何をしてるんですキアナ委員長と対策を練ってくださいブローニャが時間を稼ぎますあっ審判の時は来たっ<笑>はっはっはっっはははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははは ・ライトオン・まだやるんですかそれでキアナはおしまいキアナの方が賢かったみたいですねいいでしょうひが割れるのは嫌ですし審判に2人は多いと思っていたんですそれにあなたのことはよく知らないですからね でそのバイクで満足いくまでただし。 よく聞いてキアヌブローニャさんでもそう多くの時間は稼げないもし相手が戦いに飽きたらすぐに私の存在に気づくはず彼女は私の全盛期だった頃の力だけでなく律者の力も持っている力だけで勝てるような相手じゃないこの状況を打破するには。 何か作戦が必要だどうすればいいの彼女を疑えばいい疑う彼女は自分が何者であるか疑っているそして自分こそが本物の不可であると信じ不可であろうとしているそれが彼女の行動理念けど実際は。 生まれたばかりのの子供なの彼女には善意と理性がありまだ崩壊に全てを飲み込まれてはいない自分が本物ではないと理解した時彼女は自分の正体を理解するそして彼女は動揺し律者の力をうまく扱えなくなるはずその一瞬の隙こそが私たちに残された唯一のチャンスだ でも彼女を壊すことが目的じゃない気をつけてキアナ彼女を崩壊の深淵へと落としてはいけない あとは任せました任せましたおかしいブローニャさんは頑固者めそうじゃけんにしないでください へえいたんですねもちろんですうっかりあなたのことを忘れていましたまさか逃げてたんですか逃げていませんよね私の考えすぎですよねずっとここにいたじゃないですかならいいです ありがとう、キアナ。私のこと信じ気を失ってる。油断したからさ。第一律者の力はそう簡単に制御できるものじゃない。あの男たちがどうなったか知ってるでしょほら、あなたがいれば十分なんだから。簡単な話なんだ。私と彼女。 お互いの意見が衝突してるからどっちが本物の負荷だと思うあれは委員長の体を乗っ取った律者まだ崩壊に操られてない委員長を助けるにつけて本物の委員長は律者に抑え込まれてる委員直感で判断してみて。 この強くて勇敢で理性のある負荷が本物それ私は<笑>やっぱりそうでしょ不公平だと思う<笑>世の中公平なことばかりじゃんどちらが本物か判断してほしいって言われたけどあんたのことは何も委員長の過去をたくさん見せて 自分は生まれ変わったって言ってたけどあんたのことを知ったわけじゃない私が知ったのはあんたが大巨山で罠を仕掛けて私とブローニャちゃんを貶としめたことだけそんな状況で公平な判断を下せるわけないうん確かに言う通りだ 彼女を選ぶものだと思ってた。先入感というものは何よりも厄介だし、キアナの言う通り、これは私が悪い。先に自己紹介少なくとも、私とあの頑固者の違いを知ってもらわないと。 起きてください寝すぎですよあなたは私はあなたの井戸です最も原始的でありのままのあなたですちゃんと思い出してあなたは 死者として目覚めた場所過去の私との違いを見せるにはあなたに体験しほら過去の私はオットに惑わされ彼の代わりに悪いことをたく理由は助けてくれたオ恩と火種計画への執着心でもよくよく考えたら 種計画って本当にそんな大事なものだったいやそんなことはない困難があればそれを克服する人類はそうやって成長してきたそうでしょ火種計画は所詮せメイ博士の傲慢が助けてくれた恩に関しては別に彼の助けがなくとも対処ができた 何か言言いいいいたたことがあったら言っらててくれていいですよちょうどキアナもここにいますし補足したければご自由にどうぞ過去の話はもうやめましょうでもあなたは過去に生きてる人なんでしょ この私は未来希望勝利のために他人の計画を執行してきましたこの道を歩けと言われたらそれに従い考えることをメイ博士やオットーに丸投げしたでも思考を放棄するということがどういう意味だか分かりますそれは責任から逃げてるんです今回の復活をきっかけに私はいろいろと考えました 今の私はあの男の言いなりになったりしませんリタ彼女は天命の忠実なしもべです信じられます技術が進んだ今でも彼女は毎日誰かのために選択や今もその正体がわからない彼女には本当に自分の心があるんでしょうかオッの周りにいる人間にはそういう節があります 考えることをやめているんです。位置につきました。敵に優しくすることは自分の首を締めること。昔 互いの差は一目瞭然でしょでも委員長は私たちを守るためにリタとたそれは変わり身が早いだけのこと私は違う私は常に周りのことを考えてから叩くそれに過去の私には悪い癖がある何をするにしても迷う解放すると決めたのになぜ最初に捕まえるのか私ならそんなことしない これが何をするにしても私は最後まで貫く決して自分の選択に本当に当然人は自分の選択に責任を持つ私は過去と同じじゃああの時あんたがあの場にいたら、うん、何があったかは知ってるんでしょう第二律者の意識が私を打ち破った あの時の私は世界にとって最大の脅威だったあんただったらどう対応したのこれ以上ない返しだギアナ。 人の性格なら多分《ええ私なら》迷わずあなたを殺すでしょう。 もちろんあの時の私は今よりもずっと弱かったしかし第二律者は完全な状態ではなかったし全力やキアナ攻めないでほしい。 あなたが意識を取り戻せたのは奇跡に等しい次は同じ結果になるとは限らない律者に優しくしたことで支払った代償を世界は無人類が律者の力を制御できるようになるとは思わないの律者になってしまったらもう排除する。 者に勝つ夫もそう言っていたけど私は信じないいや信じないんじゃなくてわ<笑>からないわからないんだとにかく私ならその場で全力で危ない橋は渡れない渡りたくない 分かったそれで私を倒した後あんたはどうするの倒した後その後オットという過ちの根源を消す大したことはない彼は所詮せん名博士の道具にすぎないそんなやつが世界を手玉に取り 何年も私を欺い彼なんて別に大したことないんだ<笑>そうかそうだった彼は都政の羽私が作った元凶なのにリアルを追求するあまり奴にしてやられるなんて 委員長がやったの残された力は微々たるものだから私にできるのはこれくらい。 うまくいってる でしょうねみんな準備できたよどうキアナこれでいいでしょ あんたの強さはもう十分理解したよ何か含みがある言い方みたいだけ ど, だけどうんだってそれは敵として戦士としてのあんただから。 研究室で、私は委員長と一緒に過ごした。委員長の優しいところをたくさん知ってる。あの時、委員長は体を失って、力もあまり残されていなかったけど、それでも私を助けようと、手を貸してくれた。もしあんただったら、どうしてたもちろん私もできるだけあなたを助けるよ。 でも、体のない自分を想像するのは難しい今の私はこんなにも強いそんなことはもう二度と起こらないから安心していいよ<笑>その光景を再現しましょうかまた出てきましたか無視して話を進めてたのにいきなり話に入ってくるなんてまあいいでしょう 力を貸してあげますここは神女製薬ヨルムンガンドの隠れ身のである医療機関です 私とキアナはとある情報を手に入れるためここに潜入しようとしましたはっ<笑>潜入ですか大得意ですよ。都政の羽の力を使えば誰にも気づかれず自由に行動できますからね。さあキアナやってみよう。 なんだこいつ人間じゃない力が効かないあんたのせいで気づかれた大したことない全部倒せばいい潜入とはつまり誰にも知られないことだったら皆こんなの大したことないヨルムンガンドのザコと戦うのは別に初めてじゃない すでにケジャッカルとかいうやつもここにいたんでしょ彼女を出してみたら彼女のことだっ<笑>て全然相手にならない<笑><笑><笑> の委員長はかなり力が弱ってたごめんそうしたかったのは山々だったけど弱いふりをするのは苦手で弱者の気持ちがあんたには理解できないのそういうわけじゃなくうんそもそも私は弱者になることを望んでない そういったところがあんたと彼女の一番の違いうんそうだろうね過去の私は強い力を持っているにもかかわらず弱者だったで邪魔者が誰であろうとも私はそいつを排除する欲しいものは必ず手に入れるし思い通りに事が進まなければ私の思い通りに変えてみせる力を持ってるから使うの 私の知ってる委員長は負荷は弱者の気持ちを理解できる強者だっただから私は彼女じゃないと言ったでしょ私と彼女どちらがより優れているのか考えてほしいあんたは不可じゃないってそう言いたいの私は不可だでも私は変わった どうしてあなたたちは過去にすがる私の何がいけない彼女が何かをなした何もできてない何をしても失敗失敗ばかりだった私なら成功するそれがなんだろうともオットーを殺せるケビンにも勝てるどうして新しい私を受け入れてくれないのそれは。 確かにあんたは委員長よりも優秀で強くて敵にだって勝てる過去の委員長よりもすごいかもしれないそうでしょ けど、それは私たちの委員長じゃない。相手を間違えてるよ。あんたの目の前にいる私たちは、あんたが軽蔑するあの負荷と日々を共にしてきた。私たちはと、彼女がどんな人だろうと関係ない。どんな人になろうとも関係ない。私たちが好きなのは、 ああのあの負負荷、荷だけ、私たちの委員長だけなのあんたが彼女の存在に変わることなんてないよ。 それが答え、あなたの答えってわけあなたは彼女がいいの彼女を選ぶの私は不可じゃないって彼女こそが不可だとそれがあなたの答え 最初から決まってたんでしょ私のことを真剣に考えず初めから眼中になかった彼女だってずっとあなたを助けてあなたたちは。 考えてたのは私だけこんなの不公平だいいでしょうあなたが望む負荷を返してあげる いいんでしょどいつもこいつも彼女がいいって言うなら、お望み通り返してやるよ。院長。溶けた。キアがリツちゃんの束縛が消えた。ええ けどあなたももうすぐ死にますけどね。力を分け与えはしない。私の他にあなたを助けられる者はいない。そう、死ね。みんな死んでしまえ。私のために力を使わないでキアナそれはもっと大きな脅威のために残しておくべきものなんだから。 無駄なことなんてしなくていい。と政の羽はそうやわじゃないんだから。ううん。もう一つ、方法があるよ。方法はもう一つある。委員長の体を取り返せばいい。 いいけないあまりにも危険だそうかもねでももう誰かが私から離れるのは嫌なの愚か者がどういうつもりドラマの主人公にでもなったつもりヘドが あの頑固者はあなたに諦めるように言ったんでしょキアナは彼女を助けたい私に勝つことすらできないのに勝ったとしても彼女は助からないのにこの体は私のものだ彼女の力で私の体を乗っ取るって<笑>ありえない私の体がなければ分かる勝ち目なんてないの死ぬしかないんだ 死ぬしかない愚か者いいでしょうそんなに戦いたいなら最後まで付き合ってあげるキアラそしてあなたもそう までして友達には優しいけど敵に対しては手加減しないんだこれが完全なる精鋭完全なる負荷